でも寒いよりはいいよ。<笑>うんまあね クリアクリアクリて。ここから出てくるよ。うん 音がしてきた。